90秒でいろいろ教えて、ひより先生。今日のおはよう。シロウよ、シロウよ。シロウ。皆さんこんにちは、ひよりです。顔文字です。そろそろゴールデンに行くね。顔文字くん。そういえば、そうですね。出かけたいですね。あら顔文字くんよ、シゴタンユ、えー。え？シゴタンユー。別本気かと思いましたよ。シゴタンは先おき動物園でも行こうか。 いいですね。動物園、大好きです。私は、ギターとか、タバが好き。トウの軸はうん。キリン、カバ、サエも好きです。う<笑>ちなみに、サエの仲間は5種類いるのよ。白ワサイ、黒ロサイ、スノコロサイ、インボサイ、チョサイは5種類いる。皆さん、薬は、放射針として使われるので、物量されてしまっているので、数が減っているのよ。かわいそうですね。 白灰は英語でホワイトライノソラスだけど、白灰は白くはないの？アフリカで口の幅が広い。つまりワイドと説明されたのをホワイトと聞き間違いとかは問い合わせているのよ。そのまま名前になっちゃったんですね。そうん、ね、トーマジックには間違いなのない名前でやす。こ型はね。どこにしてるでしょ？あら分かっちゃった。そんなことより宣伝宣伝チャンネル登録コメントお待ちしてます。